はいどうもこんにちはこんばんはクヌニーニーでございますということでえっ、ー、とこの間ねえっ、ー、と LINE アットのえっ、ー、とアカウントを登録するという手順について説明しましたでですねえっ、ー、といろいろなゲーム実況者さんが一応利用はしています利用はしているんですがですがなんですよあの視聴者さんとねあの詳しいやりとりができる1対1トークっていうのを あの利用している実況者さんが少ないんですね。はい、えっ、ー、とだからまあねあのこの動画を見てくれている皆さんは、まあ、ちょっとね利用してもらって、まあ、直に意見を聞くとかなんかまあそういうこともやってもらいたいなみたいなそんなねことを、まあ、思惑に入れつつ、えー、と1対1トークができるようになる。 やり方ですね。だからまあ一斉送信だけじゃなくて1対1トークができるようにするというまあそういうやり方もちょっとまあ前回の補足としてえとまあやっていこうかななんて思います。えっとまあねえと再生リストなどがあるのでまあなんか解説動画のまあ再生リストのを見てえとあのこのパートの一つ前をね い, ていただければななんてまあ LINE アまだ登録できてないよって方はそちらから見てもらってで、えー、とそちらのちょっと発展版になります1対1トーク1、はいえー、人1人のトークとすることができるという、はい、友達追加してくれた方と通常の LINE のように1対1でトークできますっていうことですね、はい、だからまあ一斉送信だけじゃないよってやつですね まあ、PC 版でな何とかなんとかできるようになった わ, わっていうここら辺はもう全然気にしなくていいですでまあポイントは1対1トークのやり取りはメッセージ送信数にはカウント さ, カウントされないだからなんか確かラインアップってあの一斉送信は1ヶ月1ヶ月何つって まででみたいなやつがあるんですよねあの課金するとそうではなくなるんですけど、えーとまあ、課金しないとそのような制約があるんですが、まあ、そ, のそれにはカウントしないとされないという。で迷惑行為を行う友達はブロックをすることが可能だからまあ普通の LINE と同じですね。で、えー、と通常の LINE と同様にユーザーが読んだメッセージには既読マークがつく。まあだからこれも普通の LINE と同じ。 ユーザーからトークが届いた場合のみ1対1がトーク可能。だからあっちから喋りかけてもらわないと、こっちからいあのアクティブにはできないという、そういうことですね。まあけど、まあなんか送られてきたら反応ができるというわけですね。あの、スタンプとかもつかあの使えてとても面白いですよ。はい。えっ、ー、と、トークを送ってきたユーザーは友達追加をすることができ、友達追加をしたユーザーにはこちらからトークを送ることができる。まあ、 これも普通のラインと同じ。時間帯による1対1トークと自動応答の切り替え設定が可能。これがいいんですね。まあ僕はもう全部1対1トークに設定します。まあ意外と夜も起きてる方なんで、まあいつ来てもいいかなみたいな感じで。はい。まあね。はい。そんな感じでございます。で、えー、と自動切り替えの設定は、 アプリ版の1対1トークの設定から行ってくださいってことで、まあ、スマホを持っている方限定になるんですね、この設定は。はい、で、えー、PC 版の1対1トークの利用準備ということで、えー、と Chrome じゃないとできないみたいですね。まあ、Chrome はほとんどの人が入れている、ね、インターネットブラウザだと思うので、まあ、それダウンロードもそんなにね難しい手順を踏まなきゃいけないわけでもないので、ぜひ。 感じですね、はいまあクロームのダウンロードここからいきますよっていうでまあ LINE アットアプリ版の管理画面から1対1トーク機能をオンにしてくださいとでまああれすでに LINE アットンアット のアプリ版の管理画面のを利用中で1対1トークを機能をオンにしている場合はこちらの作業は不要ですということでまあ普通にア プ, リアプリでなんか1対1トーク行こうってしておかなきゃいけないというそういう話ですねでまあトーク行っちゃうのでまあ普通にこうやってお話ができるということですねあのこれなんで LINE アップができるかっていう で, あのできたかっていう話になって マーケティングとかをする人があの使いたいっていうそういう要望から生まれたアプリなんですよででマーケティングってやっぱりほらこれに不備がこの品に不備があったんで送り返したいですみたい な, なんか予期せぬ事態が起こるじゃないですかまあそれでそういうのがあるからなんかこういう機能も欲しいよって って言って、それでこういう機能が付け足された。まあ、そういういきさつがあるみたいですね、はい。で、まあ、複数アカウント運用。まあ、そんなに複数アカウント運用してないとは思うんですけど、まあ、アカウント切り替えてみたいなことをやってで、トークルームが表示されてみたいな。そう、ここの1対1トークっていうのを、まあ、クリックするとこういう風な画面になってみたいな。で、トークタブ。 まあだから普通の LINE と同じですよね。で、まあトーク内容とかトークルーム一覧とかなんかいろいろトークルームの検索とかもできるっていう。そうそうそう。スタンプ、画像、動画の送信も可能って良くないですかすごくいいですよね。はい。で、まあなんかこんな感じで。 まあ、設定とかもね、通知とかも、ポップアップとかなんかいろいろ、サウンドで通知とかなんかいろいろね、あのー、設定ができます。まあ、LINE と同じですよ、本当に。普通の LINE と同じ。で、まあ、トーク履歴のダウンロードあんまりする人いないと思うので。まあ、ね、はい。<笑>まあ、まあ、こんなこともできるよで、LINE アットアカウント単位の、まあ、 ダウンロードっていうことで、なんか、あれですね、トーク履歴を復元したいときに、LINE、このラインアットでやったトーク履歴全部抜き取りたいっていうときは、これを使うってことですね。まあ、そんな感じです。はい。ということで、まあ、ちょっと一回パ、あのパソコン 収録ののパソコン自体が変わるので1回カットですで、えー、とこの URL は、えーとまあえー、と説明欄にまた載せておきますのでよろしくお願いしますということで1回カットはいどうもこんにちはこんばんはくぬににでございますということで、えー、今までね動画編集とか SNS へ共有とかやってたんですが、まあ、まず第一 お前は何を使って録画をしてるんだと、その動画、編集してる動画は、SNS で拡散している動画は、何で収録して、どんなものを使って動画を作ってるんだというね、まあ疑問が浮かんだと思います。えっ、ー、と、それをね、解説していきたいと思います。はい、ということでちょっと画面が変わると思います。はい。 ということで、えっ、ー、と、僕はこのような、えっ、ー、と、アーバーメディアというところの AVT-C875 という、えー、機材を使って、えっ、ー、と、収録をしております。えー、キャプチャーボードですね。えっ、ー、と、まあ HDMI 入力とか、えっ、ー、と、普通の昔ながらの赤、黄色、白とかの、あの、えっ、ー、と、入力にも対応してるという、三色のね、あの、 まあ、知ってる人いるかなどうだろう今の人たちはどうなんだろうね。はい。まあ、そういう話は置いといて。まあ、そんな感じの、まあね、あの、機材でございます。で、えっ、ー、と、特色としては、えっ、ー、と、テレビ画面を見ながら、パソコン画面 を, を見るんではなくて、テレビ画面を見ながら実況できるという、そういう強みがあります。まあ、 欠点としては、あの、コメントが追えない。パソコン画面見ないとコメント見えないかな、みたいな。まあ、そういう感じではありますが、まあ、ええー、と、そんな感じでございます。けどまあ、普通に、あの、ライブ配信とかだとちょっときついんですけどね。そういう環境は。あの、収録とかだとすごくやりやすいんですよ、その、普通にテレビ、テレビで自分一人で、 家の中でゲーム実験、ゲームをしてるみたいな感じの感覚になるから、まあ、よりリアルな感じで、うん、ゲーム実況がやれるみたいな、まあそんな感じでございます。<笑>まあ、感じ的にはね、はい。まあそういう特色のある機材でございます。で、まあ、あと特色といえば、まあ、ライブ配信もちょちょってやればできるし、まあ、やつの、 まあ収録もちょちょっとやればできるという。まあそんな感じでございます。はい、ということで、えっ、ー、と、ここからは、えっ、ー、と、画像と音声の解説になるので、えっ、ー、と、一旦カットでございます。じゃあ、カット はい、えっ、ー、と一つ言わ重要なことを言い忘れたんですけどえっ、ー、とこのえっ、ー、とキャプチャーボードに付属しているソフトが2つありましてえっ、ー、とアーバーメディアレ RE セントラルえっ、ー、とそれとアーバーメディアストリームエンジンというのという2つがあります。でえっ、ー、と主に使うのはアーバーメディアの RE セントラルの方でございます。で。 えー、とアーバーミディアストリームエンジンの方なんですが、えー、と僕はツイキャスを配信するときに使っていたりしますまあけど、まあ、他にいろいろと用途はあるとは思いますがまあ知りません僕はあのツイキャスでしか使ったことがありませんという補足でした、えー、すいません<笑>はいということで、えー、どうぞ はいということでえっ、ー、とまあえー、こっからはちょっと音とえっ、ー、と映像が別になっておりますえっ、ー、と多分静止画でのえっ、ー、と解説になってると思いますえっ、ー、とまず最初にえっ、ー、と RE セントラルを起動してこのような画面が出てくると思いますでえっ、ー、と正常にえっ、ー、と接続できていればえっ、ー、と録画というタブ を押せるはずですで、えっと、もし、えっと、これ、録画をカチッって押して、えっと、なんか、デバイスがありませんと言われる場合があります。で、そういう場合は、再度、えっと、接続を確認してください。USB での、えっと、接続がちゃんとできているか、それと、えっと、あとですね、あの正常にパソコンに、えっと、認識されているかどうかですね。あの、それは、ダウンローダー、ダウンローダー。 をあのダウンローダーが正常に起動あのなんつうの正常に作動してちゃんとこ の, あのキャプチャーボード自体をパソコンに正常に認識させる必要がありますでその正常に認識された状態で録画のタブを押していただくとこういう画面になると思いますでまあ録画を今選択している途中なのですが一番初めにやってもらいたいことは こちらの右上。ちゃんとできてるかな<笑>？右上ですね。右上のあの歯車の形したところをカチッとクリックします。で、クリックするとこのような画面になると思います。で、このような画面でえっとまあ色々設定ができるわけですね。まあ、歯車の。 まあ、アイコンだからまあ大体まあ設定だろうなっていうのはまあ予想つくとは思うんですけどえっとまあ起動設定とかで OS 起動時に RE セントラルを起動するまあここ僕はチェックを外してるんですけどまあもうパソコンつけると言ったらもう何て言うの収録しかないよみたいな人。 収録かライブ配信しかないよみたいな人はここにチェックをつければいいと思います。で保存フォルダーの設定ですがまあ自分の好きなとこでいいと思います。もう分かりやすいところでデスクトップとかでいいと思いますしデスクトップにかさばるの嫌だなっていうのはまああのだけどそのユーザーのユーザーフォルダーの中 の, あのビデオとかでもいいと思います。僕はちなみに ユーザーホルダーの中のビデオ。ノーパソの場合はそうですね。で、えっ、ー、と、まあ、ハイスペの方のパソコンの場合は、あれです。あの、すごい大容量のハードディスクの方に、えっ、ー、と、行くようにしてあります。で、まあ、保存ホルダーの設定もしてください。で、まあ、設定プロファイルの管理は、 あの、あれですね。あとで、えっと、じゃあ解説します。で、えっと、これがちょっと重要です。HDCP 検出機能っていうのがあって、えっと、あの、iPhone の方で iPhone で、えっと、収録をしたいよって思ってる方は絶対にオフにしてください。オンにしてしまうと、えっと、コピーガードがかっ か, かってしまって、えっと、 録画ができなくなってしまいます。まあ、あの、ライブ配信もそうなんですけど。はい。まあ、だから、えっ、ー、と、オフにしてすればいいと思います。はい。まあ、大抵オンにするっていう状況はあんまりないと思います。この設定は。はい。まあ、そんな感じで、それで OK。まあ、自分の納得いく設定になったら OK を押してください。はい。ということですね。で、 えっ、ー、とまあそれでえと本格的な録画の設定に入っていくんですけどまあ僕はあの普段中級者向けでえと設定をしております。で中級者向けっていうのを ククリックするるととこのようなな画面になると思いますで、僕はこのような画面になります。えっ、ー、と、設定プロファイルをあらかじめもう決めちゃって、僕は決めちゃっているので、このような、えっ、ー、と、画面になると思います。えっ、ー、と、設定プロファイルがね、えっ、ー、と、最初は何だったかな。デフォルトプロファイルとかで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、表示されると思います。で、えっ、ー、と、まあ、普通の場合は、現在の PC とかでやった方が いいと思いますえっ、ー、と PC にファイルが保存されるみたいな。でえっ、ー、とビデオソースを選択。でビデオソースを選択ってやるとあのなんか今キャプチャーがしてる画面はこれですよみたいなのがで出ると思うのでそれが正常に 映っていたたらあなたは配線を完璧にできております。えー、っとなんかねあれ真っ暗だぞっていう方はただただ真っ暗って方はコピーガードがどっかでかかってる可能性があります。でえー、っとプレステ3だとコピーガードがかかってしまってえー、っと別途あの HDMI の, HDMI の分配器とかを買うとあのそのコピーガードが外れるので、えっとまあ、それをお買い求めになったりすればいいと思いますね。はい。で、えー、っとまあそんな感じですかね。でまあなんか他のエラーメッセージとかが出るようだとちょっと他の問題が生じている可能性があるのでえー、っとまあ それは、えっと、各自解決お願いします。そこまで、えっと、面倒は見れないかもしれないですね。えっと、まあ、なんかあれば、あの、Twitter の DM とかで話か、僕に話しかけてくれれば、こういうエラーかもしれないですねっていうのを、えっと、助言するので、まあ、なんか、連絡ください。はい。で、オーディオソースを選択というのがあるんですが、えっと、 多分デフォルトだとマイクは使用しないになってると思います。で、ゲーム実況をする場合は、まあ、普通マイクを使って、まあ、リアクションなどを撮るのが普通だと思うので、マイクを使用するをチェック入れてください。で、まあ、普通に、まあ、別撮りでも、音声別撮りでもいいとは思うんですけど、 音れの可能性とかを考えるとちょっとやめといた方がいいかなっていうのが僕はあるので、えっと、マイクの音声を別の MP3 ファイルとして保存するは僕はチェックは外しておりますまあここら辺はねあの各自の設定になってきますねもう本当にここら辺は各自でって感じですはい本当にそんな感じ<笑>マジで<笑> そう俺がどうこう言う問題じゃないってい う, <笑>そう。そんな感じですね。まああと設定できる事項としてはあの何つうのマイクをどんな時にオンにするかとかなんかショートカットキーを押してる間のみオンにするとかショートカットキーを押したらマイクをオンにするとかなんかまあいろいろね。 あの設定ができると思うのでそこら辺はお好みでお願いします。えっ、ー、と僕がどうこういう問題じゃないと思うのでそこら辺は自分で考えてお願いします。で映像設定ですね。映像設定、えっ、ー、と注意がこれ確かデフォルトファイデフォルトだとプロファイルだと映像のフォーマットが TS に な, なってると思います。あのフォーマットで TS っていうフォーマットがあるんですよね。 で、その、フォーマットが TS だと、あの、YouTube にアップロードできなかったような気がしますね。多分。で、その TS じゃなくて MP4 に変えてください。えっ、ー、と、まあ、YouTube にアップロードする場合ですね。はい。で、まあ、解像度は、ま、なるべく高い方がいいと思うので、1920×1080 でいいと思います。 で、まあ映像ビットレートもまあ高い方がいいでしょうから60メガバイトパーセックでいいと思います。はい。まあ音声ビットレートはまあ、うんと、確か YouTube の最適のビットレートが128だったような気がするので128かな ?256 でもいいような気がするけどまあ128にしてます僕は一応。 で、フレームはなるべく高い方がいいので、30ですね。はい。で、設定すればいいと思います。で、まあ、ショートカットキーっていうタブもあるんですけど、まあ、変えたかったら変えたいで、まあ、変えればいいと思います。はい。<笑>まあ、ちょっと、うん。それしか言いようがないので<笑>。ということで、まあ、一通り、まあ、こういう設定が終わったら、えっ、ー、と、準備完了っていう赤いボタンを押して、で、まあ、あの、 録画を始めるショートカットキーになり、ええー、と、まあ、いろんな作業を始めると。まあ、録画ボタンをね、あの、キャプチャーボードについてるあの、丸いボタンあると思うんですけど、そこを押すだけでも、あの、録画が始まるようになっているので、まあ、それを、それでもかですね。ショートカットキーでもかですけど、はい。というわけで、分かっていただけたでしょうか まあ、録画の仕方はそんな感じでございます。ということで、ちょっと一回、えっ、ー、と、カット。はい。えー、と、続いて、えー、ライブ配信をするやり方について、えっ、ー、と、解説していただきたい、していきたいと思います。えー、まず、ライブ配信というタブを開いてください。そうしたら、こういう画面になると思います。えっ、ー、と、先ほどのね、 えー、と一連の流れが終わった前提でいきたいと思います。で、えーと、自分の好みに設定した設定プロファイルが下に表示されていることを確認してください。えー、と下のこの設定プロファイルっていう下 の, あのバーですね。そこに、えー、とゲーム実況用設定なら、まあ、僕の場合そういうプロファイル名で保存してるので、まあ、こんな感じみたいな<笑>そういう感じで。まあ えー、とまあこれが設定されてることを確認してくださいで、えー、このログインというのをしてください押してくださいでえっ、ー、と一番最初はまあツイッチなのかなけど多分ツイッチやってる人少ないと思うのでまあ多分まあニコニコか YouTube ライブだと思うんですよねで、えー、と今の場合は YouTube ライブ とといいう過程のもと解説させていただきます、えー、と僕はね YouTube ライブしか、えー、とやったことがないので、えー、とそれで解説させてください、えー、と YouTube ライブというのにクリックで、えー、認証を得るっていうのを押してくださいそうする と,、えー、となんか自分の Google アカウントが羅列された、えー、とページに飛んでくると思います で、まあ、僕だったら、まあ、えっ、ー、と、じゃあ、実況チャンネルで、えっ、ー、と、なんていうの、ライブ配信しようかなって思ったら、その、ここの、実況、実況チャンネルっていうところに、えっ、ー、と、まあ、あの、クリックして、で、えっ、ー、と、許可をリクエストしていますっていうふうに出ると思います。で、 で、えー、とこれを許可してください。そうする と,、えー、と正常に接続しましたっていうふうに出てくると思います。でこれで OK って押してください。でそうする と,、えー、とさっきのプロファイルのまま、えー、とライブ配信がすることライブ配信をすることができるというふうになります。 まあそうですねこんな感じでやってで準備完了とまあさっき と,、えー、と設定プロファイルは変わってないので特に変更するところはないと思いますはいまあこれで、えー、と準備完了ってやると準備完了ってやると普通にまあ、えー、とできるような状態になるんですがえっ、ー、と 配信開始ボタンを押すとですね、えっ、ー、と、基本情報を、えっ、ー、と、ちゃんと、なんていうの、打ち込んでくださいという風な、えー、ものが出てくると思います。で、ここで、えっ、ー、と、一つ注意です。えっ、ー、と、こっから YouTube ライブで直接、えっ、ー、と、配信する場合はですね、えっ、ー、と、英語しか打てないという、えっ、ー、と、とても強烈な<笑>弱点を追うことになります。 で、そうなってくると、やっぱりあれなんですよね。まあ、英語力ある人はこれでなんか書くんですけど、まあ僕は、まあちょっと編集したりして、まあ、なんていうの、マインクラフトライブとかなんか頑張って書くんですけど、I'm Japanese とか言って書くんですけど<笑>、えっと、まあ、 まあまあ何にもしないでいいと思います。それで開始ってやると、まあ外国人が来ちゃうっていうリスクはあるんですが、まあ一応自分のチャンネルで、えっ、ー、と、ライブ配信をするので、まあ多分日本人が集まってくると。まあ視聴者さん、まあイコール視聴者さんですよね。が集まってくるというふうにはなるんですが、まあちょっときついよねっていう、そういう話なんですね。 で、えーと、これを避ける方法があります。で、避ける方法、ちょっと難しいんですね。で、えー、まあ、ちょっと難しいんですけど、えっ、ー、と、まあ、解説したいと思います。えー、多分、今回の動画、とても長くなっておりますが、まあ、えー、<笑>まあね、えっ、ー、と、ちょっと我慢してくださいということで、えっ、ー、と、ちょっと、えー、解説の準備をするので、カット。 はい。ということで、えっ、ー、と、これ、えー、Google で、えっ、ー、と、まあ、YouTube に飛んで、えー、このアカ、アカウント画像をクリックして、クリエイターツールを開いて、えー、このね、ライブストリーミングで今すぐ配信というページです。で、こちらは、あのー、あれですね、キャプチャーボードで使われるページ。 使われるようなところのページでございます。で、チャットとかね、ここで、ここで見て、見たり、あの、ポップアップできたりします。えっ、ー、と、まあ、ポップアップの仕方としては、まあ、ここですね。ここで、ポップアウトってやると、別ウィンドウでポンって、えっ、ー、と、コメントだけ、えっ、ー、と、なんか、出せます。で、まあ、モデレーター追加削除とか、多分あんまやんないと思うんですけど、なんかまあ、あその人を入れると、その人が勝手になんか、 悪いコメントとか見つけたら削除するみたいな。なんかそういうことができる。で、アクティブユーザーを表示っていうのは、まあなんか、あの、チャットを頻繁にしてるユーザーを、まあ表示できるよっていう機能ですね。まあ、アナリティクスもこうやって見れたりします。僕は何もやってないんで、今のところ。これね、YouTube だったり、YouTube ゲーミングだったりを変える。 まあ、いろいろ設定はここでも変えられるっちゃ変えられるんです。けど、もっともっと設定を変えたいなっていう、あのス、スケジュールとかもできるんですけど、あの、なんせね、あの、アーバーメディアの方の、あの、AVTC875 の方があんまり対応してないところがあって、まあ、AG でしかダメだったりなんかいろいろするんですけど、 えっ、ー、と、まあ、それを回避するやり方を今からやっていこうと思います。で、えっ、ー、と、こちら側の、えっ、ー、と、設定は、えっ、ー、と、あの、普通にこの動画で、えっ、ー、と、説明するんですが、えっ、ー、と、キャプチャーボード側の設定はですね、あの、機材の関係上、あの、これ、これ、録画キャプチャーボード使ってるので、その、それでできその関係でちょっと、あの、画像の、 えっ、ー、と、解説になってしまいますが、ご了承ください。まず、えっ、ー、と、やることとしては、イベントをクリックしてください。で、イベントで最初は1となってます。なぜかっていうと、この今すぐ配信の分がイベントとして数えて、数えられてるんですね。はい。これは仕様なので、あの、あれゼロじゃないぞとか言って、ちょっと悩まないようにしてください。僕、ちょっと最初は焦りました、それで。 で、まあ、表示すると、まあ、ライブ配信中完了とかなんか、ま、いろいろあるんですけど、まあ、これは、ま、予定だけでいいと思います。で、新しいイベントのスケジュールを設定とか、まあ、ここの新しいライブイベントっていうところから、まあ、ライブ、ライブイベントを作成してください。で、こうなってくると、まあ、あの、普通の動画みたいな感じでタイトルとかも付けれるんですね。じゃあ、ま、あ ンヨ用みたいな。ああ、ちょっと待ってくださいね。ン、は、ヨ、い、用みたいな感じで。で、まあなんか今日のまあ4時ぐらいから始めるよみたいな感じになって、まあありえないんですけどね。で、ただまあいろいろ、まあ、例えば、死、え、刑、ー、用とか言って、こうやって設定したりして、まあ概要欄は、なんか、なんか、 じゃあ、どうするえっ、ー、と、おもうしろい、実況やってるよ、みたいな感じで、やって、まあ、終了時間も追加したい方は、まあ、追加して、まあ、こんな感じにして、みたいな。で、ま あ, あ、えっ、ー、と、あとですね、設定するのは、詳細設定ですね。で、えっ、ー、と、 ライブチャットを有効にするとか、なんかまあ、多分ほとんど、あの、なんていうの、デフォルトの設定でいいと思うんですけど、一つだけ、一つだけ、変更してほしいのは、ここですね。あの、視聴者側のバッファーを減らすために最適化とかいうのは、えっと、あれですね。映像のクオリティを上げたい人で、視聴者との交流向けに最適化っていうのは、 あの、ライブチャットあるじゃないですか。それが、あの、なるべくタイムラグを少なくしたい人におすすめの設定でございます。はい。で、まあ、収益の受け取りは、まあ、やる人はだって、みたいない感じで。で、予定を作成。で、まあまあ、時間かかります。はい。ということで。で、まあ、これで、まあ、サムネイルもね、あの、自由に決めてもらって結構です。 で、まあ、あ、ちょっと待って、情報と設定、情報と設定をちょっと待って、公開じゃなくて非公開でしょう。はい。<笑>すいません。で、まあ、取り込みの設定っていうので、えっと、こっからが本番なんですね。こっからが本番。えっと、まあ、サムネイルはまあ、勝手に決めてもらって、えっと、取り込みの基本設定で、 ビットレートで、まあ、1080。まあ、AVTC875 が1080対応なので、これでやって、で、その他のエンコーダーを選んでください。まあ、いろいろあるんですけどね。その他のエンコーダーを押して、で、えっと、あ、ここ、あれだね。いろいろモザイクが必要ですね。はい。まあ、えっと、ここに、 ストリーム名というのが書いてあると思います。で、ストリーム名を、まあ、コピーしてください。クリックすると全部選択するような仕様になっているので、コントロール C でコピーしてください。こんな感じで、ね。こんな感じで言っててもわかんないか。まあ、そういう感じで、えー、っと、まあ、えー、っと、コピーしてください。で、まあ、ちょっと、 えー、とプライマリーサーバーの URL も、まあ、コピー後でなんかコピー貼り付けみたいなことをやるので、まあ、それを覚えておいてくださいちょっと一旦画像に変えるのでカットはいというわけで、えーとまあ、ストリームキー、えー、とストリーム URL、えーとまあ、コピーしていただけたでしょうか、まあ、コピーっていうかね まあ一つずつコピーペーストコピーペーストってやってもいいんですけど、えー、とまずですね、えー、とログインのとこを押してもらってで同じように y o u t u b e ライブではなくて今度はカスタ t o r t m p を選択してくださいで、えー、とストリーム URL をまあ普通に、えー、とストリームの URL っていう普通に書いてあったような気がするけど普通に書いてあったっけえっ、ー、と はいえー、とプライマリーサーバーの URL ですね。プライマリーサーバーの URL っていう URL を、えー、とストリーム URL というところにコントロール V で、えー、とコピーしてください。で、えーと、ストリームキーのところを、えー、とプライマリーサーバーの U、違う違う違う、えーと、ストリーム名という、ストリーム名、さっきコピーしていただいたストリーム名を えー、とストリームキーというえっ、ー、と, あ、えー、とレ RE セントラルでは、えー、とストリームキーっていうところにえっ、ー、と打ち込んでください打ち込んでっていうかまあ普通にコントロール V で、えー、とコピペしてください手打ち込みだと多分間違う可能性がまあまああるのでまあコントロール C コントロール V でねえっ、ー、と安全に行きましょうで接続と いうわけですねで正常に接続しましたと出ると思うのではいまあこんな感じの、えー、と画面になったら、えー、と合ってます。で、えー、それでまあ中級者向けっていうのにクリックしてまあ普通にまあ、確認してもいいんですけどまあさっきのプロファイルと同じなんでまあ、できてるはずだろうと。 いうことでまあそれで「準備完了」っていうねこの青いボタンをボタンのところをクリックそうすると下になんか RE セントラルがなんか待機してるよみたいな表示が出るはずですでこの状態でえー、っと「ライブコントロールルーム」というところに行ってください で、えっ、ー、と、こっから、えっ、ー、と、エンコーダーからデータが送信されていませんというふうになるはずです。今は。で、えっ、ー、と、この状態はどうして解消されるかっていうと、このボタンを、えっ、ー、と、録画ボタン、録画ボタンっていうか、録画開始ボタンと同じ、えっ、ー、と、ボタンですね。あの、 キャャプチャーボードの真ん中にあるボタンをカチッと押してもらうかえっとあの何て言うんですかあの何て言うのえっ、ー、とあのあれだよショートカットキーショートカットキーをポチッて押してもらうとちゃんと送信されるはずですでえっ、ー、と最初にエンコーダーを開始っていうのができてるというふうになるはずです 上のステータスバーみたいなのがちゃんと出るはずです。はい。で、えっ、ー、と、それで、えーと、ストリームをプレビューの段階で進んだことがわかりやすく表示されてると思います。で、それで、カチッとプレビューを押して、で、なんかいろいろ言われます。なんか、プレビューしていいですかとか。 使えると思いますでいいですよっていうふうにして OK っていうふうにしてでえっとプレビューの方のえっとプレビュープレイヤーに同期っていうのをチェックをしてプレビュープレイヤーを再生してみましょうそうすると正常に画面が映ることが確認できると思いますでえー、まあね その次ですね。もうここまで来るともう、えっ、ー、と、始まる時間になったらストリーミングを開始っていうふうになところでをクリックすればいいだけというふうな形になるわけです。はい。まあ分かっていただけたでしょうかとても難しいですね。はい。カスタマー RTMP からの抜け道を使用するときはちょっと難しいので、まあ、 えー、多分ねここ質問が続出するだろうと僕は踏んでおりますでまあね詳しい詳しいねあの何て言うの質問をしたいなっていう方はあの僕 LINE アットとか Twitter 全部やってるそこら辺全部やってるんでそこの DM とか LINE アットで LINE のメッセージを送るとかで えー、と対応します。質問はね。はい、ということで、えーとまあ、一応解説は全部終わりになります。えーとまあ、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、えー、チャンネル登録をお願いします、えーと。メインチャンネルの方のチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。何卒何卒よろしくお願いします。ということで、えー、と解説動画でした。じゃあねー